わあんかヨピよピよしてる謎の物体がジゃんじゃかバババーンと雨のように降ってきたよこのままじゃ学校が埋まってしまうかもそんな時はこの力を使うといいよ はい僕はアレルルわ私はアンドリンゴさっき光を浴びた君にはぷよぷよを四つつなげて消す力がついたはずだよ。 不思議な光だ誰かがなにかが